次に踊り込んでまいりましたのは高円寺の舞中連でございます連長の角義弘さんをはじめ40名の皆さんです舞中連は昨年創立25周年を迎えその記念公演では圧倒的なパフォーマンスで多くの観客を魅了しました今日のごとく華麗に舞う舞中連は。 今年もさらに進化し独創的な演舞を披露いたします北町での一夜限りの蝶の舞どうぞ皆様ご堪能ください舞蝶劇場の開演です 続いて踊り込んでまいりました